まわれ、右。一度、レース。み、ね、ないさん、こんにちは。チームうしおです。私たちは、神奈川県相模原市で活動を行っております。本日、演舞させていただきます。桜くは、チームうしおのオリジナル曲となっております。 前半は桜の花びらが舞い散るように優雅に後半はダイナミックに踊り上げていきます。皆様、応援をよろししくお願いします桜構え りですさあ相模原市からこの時に光の輪を感じる演舞となって